このように持って引っ張り45度の角度で指2拍分ぐらいのところを刺します刺したら若干引いて薬液を注入していきます海面体に入っている場合はスムーズに動きます